ディスコード上で拍手でお迎えください。須山さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは始めさせていただきます。はい、須山といいます。スマートニュースという会社から来ました。普段は広告のバックエンドのエンジニアをやっています。えー、Java とか t トリ n とかスカラとかをまあよく書いておりまして、Python 歴はまあ1年ぐらいかなという感じなんで、あの お手柔らかによろしくお願いします。あの、PyCon 初参加なんですけども、非常に楽しんでます。どうぞ、お手柔らかによろしくお願いします。えー、今日はですね、あの、Python の Web アプリケーションのパフォーマンスチューニングのお話をさせていただこうと思ってるんですけども、ま、あの、プロファイリングの方法とか、あの、実際僕たちが困ったこととか、みたいなお話をお持ち帰りいただければなと思ってます。はい、タイトルはですね、あの、この本のオマージュなので、あの、<笑>ぜひ、あの、まあ、 お分かりかと思うんですけどもこの本に本当に命をです、ね、使われたぐらいの感じだと思っているのであの、はい、皆さんこの本を買いましょう。よろしくお願いします。というわけでですね、今日はこんな感じの構成であのお話をさせていただければなと思っているんですけども、早速イントロダクションです、えー。アゲインですが、スマートニュースという会社から来ました。えー、おかげさまでですねあの、2000万人もの方に使っていただいておるんですけども、ちょっと聞いてみたいかな。あのスマートニュースインストールされてるよっていう方、ディスコードになんかのしとかちょっと書いてみていただいていいですか ありがとうございま す, あいますあ。ありがとうございます。もう大好き。パイコン大好き。ありがとうございます。最高。<笑>もしインストールされてない方、今すぐインストールというわけでね、よろしくお願いします。あ、We are hiring です。よろしくお願いします。<笑>えっとですね、あの、スマートニュースの一つのチャンネルにあのクーポンチャンネルっていうのがありまして、あの大変人気 の, あのおかげさまであるチャンネルなんですけども、今ここにですね、もう新しいサービスを作ろうと、えー、なってあの、バックエンドにファステ API っていうやつをこう採用させていただいたんですね。で、こう、あの、 パセピリアについては、あの、私みたいな、あの、ペイペイがね、あの、申し上げることもないと思うんですけれども、あの、まあ、公式サイトに、モダンで、ハイパフォーマンスのウェブフレームワークですと、まあ、書いてあるわけですね。まあ、ちょっとこの、コードを、ちょっと見てみようかと思うんですけれども、まあ、この、ウェブサーバーを何かの言語で書いたことがある人だったら、すごくとっつきやすいんじゃないかなと思ってまして、ま、あの、ルーティング、アナテーションベースのルーティングを持ってて、リクエストとレスポンスの方が指定できて、まあ、JSON のシリアレスとか、バリデーションとかよろしくやってくれるみたいな。 まあ、大変、そのとっちきやすくって、我々のサービスを迅速に立ち上げるところにもあの貢献してくれました。でもあ、あ我々です、ね、機能をそのお客様に届ける時には、依頼全員ユーザーにバーン展開するんではなくて、段階的にその機能リリースっていうのをやっていくんですけれども、まあ、おかげさまでこの新しいサービスっていうのもご好評いただいて、じゃあ全然ユーザーにやろうかってまあなるわけですけれども、まあ、先ほど申し上げたように、スマリートフォンに万人2000万人とかユーザーがおりますので、スマリートフォンがバーンと来るわけですよ、バーンと。 そしたら、こう、ドーンとなるわけじゃないですか。<笑>ということであ、パフォーマンスチューニングせなあかんねっていう話になって、あのパフォーマンスチューニングを、えー、させていただいたというような経緯で、えー、始まっております。というわけ で, です、ね、まあ、具体的にそのどうやって負荷を測るのかとか、パフォーマンスを測るのかみたいなお話をです、ねえー、始めていきたいなと思うんですけれども、まあ、このような手順でパフォーマンスチューニングを進めるのが良いかなと思ってまして、まあ、目標を決めますとで、測りますとで、ボトルネックを潰して、まあ、目標を 達成したら終わりだし、たたららりだ潰せなかっでですね、まあの、まずその性能目標を決めましょうっていう話なんですけども、な、ま、ぜ、あ、かっていうと、これがないと無限にやり続けてしまうんですよ。これが楽しすぎるんで、で<笑>もお仕事なんで、こればっかりやってるわけにいかないんで、まあ、終わりを決めようという話です。で、Web、えー、アプリケーションにおいて、その性能っていうのって2つあるかなと思ってまして、まあ、1つはスループットっていうやつ、単、え、位、ー、時間にどれぐらいたくさんさばけるか、でもう1つは 0.4、えー、どれぐらい早く返せるかっていう話ですね。はい。 どうやってこれ決めるのっていう話なんですけどあの、リトルの法則っていうのがあるわけですね、まあ、待ち行列の法則。で、ウェブアプリケーションの話に直すと、これはあの、並列数がスループット×レーテンシーで出るよっていうふうに応用ができるかと思ってますと。まあ、要は分からないので、ちょっとあの例を見てみましょうと。まあ、例えばですよ1000、1000リクエスト1秒にさばかなきゃいけないシステムを50コアでやりたいという余計だとしましょうと。 でえーまあ、全部 の, あのコアを1インサンスでやることが多分ないと思うので10段のインサンスを立てるとしましょう。そしたら1台あたり 100RPS リクエストパーセカンドさばければいいわけですから、まあ、先ほどの式に当てはめると、えー、5を100で割って、えー、50ms 以下のレイテンシーつまり、えー、スループットが100 リ, リクエストパーセカンド以上でレイテンシーが 50ms 以下だったら、まあ、性能目標を達成だねということが分かるあのもちろんこのすごくシンプルにしてるんで、もちろんあの現実はこんなにシンプルじゃないんですけれども、まああの 大体の目安としては使えるのかなというふうに思っています。はい。まあ、こんな感じで性能目標決まったので、次は計測どうしようかという話なんですけども、まあ、これまで私が今さら言う派でもないかと思うんですけども、ロブ・ファイクさんという有名な方がこんな大変いいことをおっしゃってますと、まあ、その生測するな、計測せよみたいな話だと思うんですけども、まあ、僕の言葉で言わせると、ボトルネックっていうのは、測ってみるまでわからんと、どこがボトルネックか。で、ボトルネック以外はチューニングしても意味がないと、まあ、こういうことをおっしゃってるんじゃないかなというふうに思ってるわけです。えーまあ、ですので、あの、 まあ、こんな測っていきたいんですけども、あの先ほどのフローチャートの解像度を少し上げてみると、まあ、こんな感じかなと思ってまして、まずそのシステム全体の負荷を測りましょうと。本場環境でできりゃいいんですけど、あの稼働中断するわけにいかないんで、まあ、負荷環境は準備しましょうと。で、あの先ほども申し上げましたように、そのボトルネック以外は対処してもしょうがない、しょうがないので、あのまあシステム全体の負荷の状況を確認しながら、アプリケーションがボトルネックになってるねということをまあ確認しますと。 でえー、アプリケーションがボトルネックじゃない話は、ちょっと今回の話の範囲を超えるのでちょっと割愛させていただくんですけどもあの、アプリケーションがボトルネックだねっていうのがまあ確認できたら、アプリケーションが何が起こっているのかっていうのを確認していきますと。で、ここでその効率よくチューニングをやるポイントっていうのはその、なるべく手元で、なるべくローカルで、同じような再現状況を再現して、フィードバック作業を短くすることかなと思ってまして、この時にちょっと便利なツールっていうのもご紹介していきたいと思ってます。 まず最初はあの負荷をかけるとどうしようもないのであの負荷をかけるツール、ロカストという大変便利なツールがあるんですけども、Python のせいです、すこれ、多分次にもセッションもあると思うんですけども、ちょっとだけご紹介しますね。あのまあ、左側があの負荷シナリオのコードで、まあ、これを書いてあの、まあ、Python で書けるんですけども、まあ、これを書いてロカスト起動すると、右側のウェブの画面にアクセスできるようになりまして、あとはこうポチポチポチとこう同時接続数を準備すると、あのスループットの限界までバーンとシスも叩いてくれるわけですね。 でもスループットとレイテンシーのミディアン、ミディアンなのがいいんですね。あと 95% タイルを時系列でグラフ化してくれて、あのまあ、う能うはこれで測れるぞという感じでございます。えー、まあシステム全体のその負荷を測るっていう話なんですけれども、これはあの、皆さんよくご存知であろうデータドックというやつを使っておりまして、100分は一見にしかずかと思うんですが、こんなようなダッシュボードを準備しておりまして、 その負荷をバーンとかけたときに、アプリケーションの負荷状況と、まあ、例えばデータベースのコネクション数とか CPU の利用数とかメモリ利用数とか、応答時間とかっていうのを一覧で出せるぞと。なので、どこが詰まってるかっていうのが分かるので、まあ、このようなダッシュボードを使って、アプリケーションのところに余裕があるんだけど、アプリケーションが忙しいよねっていうのを確認していくというわけです。で、アプリケーションがボトルネックだねっていうのが確認を。 できたらそのアプリケーションの中で何が起こっているのかっていうのを確認したいんですけど、これが負荷環境とか、えー、本番環境で確認できるあのデータドック APM とい う, う便利なツールがあるんで、これちょっとご紹介しておきます。あの別に僕、データドック回し物とかではないんですけどこれすごく便利で、あのサイドカードにイメージをポンと置いて、ちょっとコード、数字を書いてあげるだけで、あとはこの左上のレイテンシーのヒストラムとか、あの右側 の, あの関数ごとの CPU のスペントタイムフレームワークとかを出してくれて、めちゃめちゃ便利。でかつ、性能への影響もほとんどないと。まあ、彼らは本番環境使っていいよと言ってる。 何、まあ、点としてはちょ、ちょっとお高いんですね。ちょっとお高いんで、まああの、特定のインスタンスだけ適用するような工夫がいるかなと思います。はい。で、えーまあ、先ほどもあの申し上げましたように、そのフィールドアップサイクルを早くするには、まあ、なるべくローカルで測りたいんですね、まあ。その時にちょっと利用できる便利ツールもご紹介していきたいんですけども、一つ目はファスト API プロファイラーというやつがありまして、これはあのファスト API にミドルウェアという仕組みがあるんですけども、これにあの PyInstrument というあの Python の計測ツールを組み込んでくれるというライブ。 まあ、ちょっと行動を見てみたいなと思うんですけど、まあ、あのアドミロウェアをこうやって追加してあげるだけで、の CPU の順にコールスタックのようなものを出してくれると。でこれがあの、性能負荷が結構大きいので、まあ、環境では使えないんですけども、あのローカルで手元でパッとあの確認して、直ったかなっていうのを確認できるときにはすごく便利です。これをよく使っていました。もう一個ローカル計測、便利なツール、PySpy、えー、っていうのがありまして、これはあのラスト金制でございまして、あのすごく速くてオーバーヘッドが少ないと言われています。 まあ、こんな感じですね。2個機能があってあの、コマンドラインから Python のプロセスの IPID を指定してあげるんですけど、するとあのタイムフレームの、えー、画像を作ってくれたり、あとこれ面白いんですけど、リアルタイムでトップ形式であのタイムスペンドが大きい関数を並べたりしてくれるんですね。これ結構面白くて。Fast API プロファイラーと 違いをちょっと説明させていただくと、あのファス API プロファイラーは、ファス API の中のスレッドの情報しか出ないんですけど、こちらのファス API 以外のスレッドの区間も確認できるので、マルスレッドが遅いなみたいな時が疑わしい時はちょっと便利かなというふうに思います。まあ、こういうのをあの駆使しながら、えーっと、かかっているところを特定していくという感じです。はい、ちょっと休憩 というわけでですね、<笑>あの早のしできてるんですけれども、えー、じゃあ実際どんな問題があって、どう対応したのかっていう話をですね、ここからちょっと、えー、お話ししたいなと思いますと。<笑>えーまあ、具体的にはその課題の話をする前に、ちょっとあのファースト a p でどうやってデプロイしとるのかという話を、構成をちょっとご説明しておきたいなと思ったんですけども、これはあの公式ドキュメントにも書いてある構成で、これに習っていますと。まずあのグニコーンってやつがおって、で、 イビコンっていうやつが、えー、を起動するんですけど、ワーカーとして起動するんですけども、これがあのサテラ、えー、とスターレットっていう、えー、と軽量な s g i フレームワークを、えー、と, とお話をしていて、このファスト API はこのスターレットってやつを継承して便利機能をつけてくれるみたいな構成になっておりますと。 でまあ、何が言いたいかっていうとあの、基本的にこのファスト API に僕たちが書くアプリケーションというのはめちゃくちゃ重たいので、基本的には。今回の僕がやったチューニングの範囲ではあの、サレット以下がボトルネックになることはなかったですし、まあ、このらのパフォーマンスはあの気にしないでいいぐらいは早いですよということをまずお伝えしておきたかったです。なので、そのファスト API のアプリケーション部分に集中しましょう。 はい、というわけ で, です、ねえー、お待たせしました。具体的な話、まあ、ちょっといろいろあったので、1個ずつご紹介していきたいんですけれども、えー、まずはですねあのよくあるやつ、えー。我々データストアとしてあの、レディスを使ってるんですけど、こいつのリードがすげえ遅い、えー。いわゆる IO バウンドな処理っていうやつ。えーまあ、どうしましょうかっていう話なんですけど、えーまあ、これはです、ね、あの今さら私のようなフェイフェイがです、ね、申し訳るまでもないと思うんですがあの、Python で IO バウンドをうまくやろうと思ったら、多分、アシック IO がいいんじゃないかなと。 えー、思っててままししこれを使いましたと次のセッションで、あのアシンクアイーにギブダイブするあのコードを読みましょうっていうコードがあの私と同じ名字の須くく山さんという方が多分発表される予定だと思うので、これは非常に楽しみにしています。ぜひ皆さん参加しましょう<笑>、はいえーまあ。コードをちょっとあのご紹介させていただくとこんな感じでして、あのアシンクの中に、えー、IO8 があるところにアタウイトって書いておこうと、えー、すると、これが IO8 をその実行しているスレッドを止めることなく、もう違うアシンクのところを実行してくれるみたいなやつですね。 FastAPI は ASGI のフレームワークですので、もちろんあの対応していて、あのルーティングの一番最初のメソッドにアシンクって書いてあげるだけで対応してくれて、大変便利、ありがとうございますみたいな感じですね。はいえー、それでも、ですね、まあ、ネットワークをまたいじゃうと、まあ、基本的に処理というのはめちゃくちゃ遅いですね。例えばそのランダムメモリアクセスと比べちゃうと、1000倍とかあのネットワークのターンランドというのは時間がかかるわけです。 でその我々のアプリケーションの特性としては、そのいわゆる参照整合みたいなのがすごく緩くって、まあ、何かというと、多少時間がかかっても、最終的に同じデータを返してくれればいいよっていうやつ、いわゆる結果整合ってやつなので、まあ、こういう場合は、アプリケーションのメモリに処理を、結果をそのまま持っちゃいましょうと。 えー、あの私、広告のバックエンド屋さんなので、こういうのはですね積水反射レベルでここら辺はすり込まれていて、適正で i h o m e r e もやっちゃうんで、実は今回は i h o m e r e あんまり困ってないんですけど、大、ま、体、あ、あいいよく困るのはここっていう感じですね、キャッシュしましょうって話じで。えーまあ、どうやってやるかっていう話なんですけどあの、Python にはオーダードディクトが あ, のありますので、こいつを使うとまあ簡易な LR キャッシュが実装できますよね、うん、と。 LR キャッシュを持訴して、レディスのリード結果を保存しておいて、ミスヒットした場合だけアクセスしに行きましょうみたいな感じですと。あと、Python すごい面白いなと思ったんですけど、あの LRU キャッシュってアノテーションがあって、関数を丸々 l r でキャッシュしてくれるみたいな機能があるんですね。これすごい面白いなと思ったんですけど、あの細かなコントロールがいらないときはあのいいかなと思ってます。はい。次。 えー、ま IO バウンドの処理の話はちょっと終わりまして、えー、かに話がありまして今度はです、ね、CPU をゴリゴリ使うような処理がボトルネックになるケース、いわゆる CPU バウンドってやつ、えー、いくつかちょっとあったので、順にご紹介したいんですけれども、えー、例えば、えーこれですね、URL をエンコードする処理を入れてたんですけど、これがすごく重いっていうのがあって、Python のパーソン組み込みライブラリの URLivePath ってやつを使ってたんですけど、こいつがめちゃくちゃ重かったんですね。 であのこれはですね、我々クーポンのサービスなんで、クーポンの情報から URL、ディスネーションとかを組み立てるような処理をやったんですけども、実はクーポンが変わらなかったらあの変わらないじゃんっていう話で、オンラインで計算する必要がないということで、まあ、バックエンドのバッチ処理とかに移してしまうか、まあ、あるいはの右のようにあの、これまでと同じようにその計算結果をキャッシュしまって、もう計算自体をオンラインでやらないようにバイパスしてあげるっていう感じで対象をしますと。これがあのオンラインで計算しなくていいやつのパターン。えー でオンラインで計算しなきゃいけないやつのパターンというのももちろんありまして、あの例えばなんですけど、もジオハッシュっていう概念がありまして、あの位置情報、ラトロンを、ねまあ、もらうんですけど、その特定のそのタイル領域、ちょっと大きめの 2×2km みたいな領域にあのハッシュ化するっていう計算なんですけど、これはまあユーザーの近くのクーポンを僕たちは探したいんで、そのリクエストの情報から毎回そのハッシュ化した情報を計算するんですが、これはまあ重いと。 でもこれでやつ、オンラインで計算しなきゃいけないやつにどう対応するかっていう話なんですけど、s y t h o n ってやつがありまして、あのまあ、これは C 言語にあの Python をコンパイルパーンってしまって、それを Python から呼び出すっていうだけのものなんですけど、C 言語なんで大変高速に動くし、まあ、もちろん CPU フレンドーであると。具体的にはちょっとこんな感じなんですけども、.pyx っていうファイルを作ってあげて、C 言語っぽい Python をここに書いてあげる。あの全知型だったりするんで面白いんですけども、で、まあ、セットアップパイをゴニョゴ書いて、えー Build Axt やってあげるとあの新英語にコンパイルしてくれるっていうような具合ですね。まあ、ちょっとあの普通の Python とシンタックスが違ったりするんで若干とっつきづらくはあるんですけど、まあ、特定の関数だけこうスコップ、ね、抜き出してできるのであの、今みたいなケースだと大変有効なのかなというふうに思っています、はいえー。まだまだ CPU バウンドの発症で困ってまして、えー、今度はです、ね、ユーザーがあのリクエストしてくれた位置とその近くにあるのクーポンの距離を計算したいんですね。これ もともとクーポンをぐるぐる回して、ぐるぐる取れたクーポンをぐるぐる回して計算してたんですけど、これ結構大変で、まあ、例えば渋谷みたいな人口密集地でクーポン取ってくると、まあ、500とかクーポンが取れるんですね。グハーみたいな感じになるんですよ。なので、こういうケースはあのナンパイが得意かなと思ってまして、n d r にしてあげて、ベクトルの計算にしてあげることで、まあ、CPU キャッシュの利用を最適化できるぞと。 CPU キャッシュっていうのはあの CPU の近くにあるキャッシュですね。L1、L2 であるんですけども、あのまあ、非常に速くって、メイメモリーのアクセスよりも100倍ぐらいは速いので、これも結構速くなりますと、まあ。詳しくは全部ハイパフォーマンス Python っていう本に書いてあるんで、ハイパフォーマンス Python を買ってくださいっていう話ですね。<笑>あのこういう具合です。えっと、左側にクーポン の, あのギャーと列が来まして、右側にユーザーの位置を取るような関数なんですけども、あのまあ、ベクトル化をしてしまって、最後の計算あの、以降の計算は何倍で全部できるよっていう話です。 <笑>コードが結構これ読みづらくなっちゃって何やってるか全然わかんないみたいな感じにはあるんですけどそのメンテナビリティ の, あの低下を受け入れてもこのパフォーマンス化が上がるっていうメリットを受け入れてまあ僕たちはこういうのを使ってるっていう感じですね。はい。あの大変え早口で早足で切るんですけども<笑>。はい。えーっと、で、まあ CPU バンドはこういう対処があるよって話はちょっと終わりまして今度はマルチステッドの話なんですね。あのまあ具体的に起きてた問題はログがすごい遅いっていうものだったんですけども、その よく確認してみると、なんかマルチスレッドが怪しいぞとあの。Python はもちろんスレッド扱えるんですけども、GIL というやつがありますよねと。はい、GIL、グローバルインタープリターロックですね。これも私みたいな先生が言いう方でもあると思うんですけどもあの、マルチスレッド扱えるけども、その一つ同時に一つのバイナリーを実行できるのが一つのスレッドだよっていうのをどうやら保証しとるらしいぞと。 <笑>であのマルチセ制度がちょっと効率が悪くて、Python だと。なんで基本的にその並列処理というのはマルチプロセッシング、プロセス、ワーカーを立てて、えー、っと上げて、まあ、これにその先ほどのアシンク IO の並行処理を組み合わせることで、えー、対処していく感じになるのかなというふうに思っていますと。まあ、具体的にそのどういうことが起こってたんだというのをちょっと調べてみた結果、えー、なんですけども。 えーまあ、今回は実際はあまり GIL とマルチスレッドが詰まってるっいわけではなくて、そのログルーっていうログアプリケーションを使ってたんですけども、これデフォルト で, です、ね、ログをあの書き出すところをエミットするところを別々のスレッドでやってくれるんですね。でこいつがその呼び出し元のスレッドとあの書き込みのスレッドがあのマルチプロセッシングシンプル Q っていうやつを使ってお話をする実装になっていて、で こ, この Q を通すときにシリアライズデシリアライズをするんですね、どうやらで。ここが結構重いということに気がつきまして、まあ、これが遅いぞと。 というわけで対象は、一つはマルチセットを使わないロギングライバリーに乗り換えちゃった、ファストロギングっていうのがあったので、そっちに乗り換えちゃったっていうことと、もう一つはですね、実はこれ、結構そこそこログの規模が大きいやつを出したいなという応募があるんですけど、まだ解決できてなくて、パフォーマンスの追い合いがついてないので、もしあのアイデア、いいアイデアをお持ちの方があったら、ぜひ助けていただきたいなという感じです、はいまあ。エミットしちゃった、取っちゃったって感じですね。はい。はい えー、というわけで、ですねあのーまあ、これは最後の話題なんですけども、これはちょっと課題ベースではなくて、どっちかというと飛び道具的なやつで、処理系をちょっと変えてあげて、全体的な性能の向上を図るってやつ。あ今日はそのあのあグッドさんで、ね、お話ししましたの、ね、で、僕めっちゃ興奮したんですけど 3.11 で性能2倍にイナみたいな、ね、<笑>すごいびっくりして、まあ、そしたらもうここがいらなくなるかもしれないです。えー、とにかく、あの今回2つ処理系試してまして、ちょっとそれぞれ紹介していきたいんですけども、一つはですね、あのー シンダーってやつがあるんですね。フェイスブックさん、禁制で、インスタグラムで使われてるらしいんですけども、Python 強々の同僚が教えてくれました。で、ジェンのし変えただけで10、10% ぐらいはそれの向上しちゃったんです。まあ、いいねって感じなんですけども、ちょっとメンテナンスの状況があんまり良くなくて、の GitHub の, あのメインブランチが壊れてたりあの、ドキュメントはもちろんないし、サポートなんかもちろんないみたいな感じで、ちょっと運用厳しそうだねっていう話で、今回はちょっと見送りました。もう一個、えー、多分これ一番有名なやつだと思うんですけども、PyPy ですね。 あの公式サイトではですね、なんと CPython の 4.2 倍速いなどとこうたわれてるわけでございますと、あのジットコンパイラーね、ジャストインタイムコンパイラーを備えておりまして、こうじーっとね、じーっと待つことで、再帰化が進んでじわじわ速くなっていくみたいな、ごめんなさいね、<笑>やつです、かわいいやつです。<笑>で、あの困りごととしてあの、結構あるんですよ、困りごとが。でも、載せ替えただけで 40% ぐらい速くなっちゃって、これはですね、その性能面のメリットが大きいんで、あの本番環境で今は採用しています。 えー、というわけでですね、先ほどあの申し上げましたように、パイパイはもちろん銀の段階ではなくて、むしろ結構つらいですね、辛い。使わなくていいなら使わない方がいいぐらいの感じです。であの我々の環境で困った、えー、起こったことを、えー、一部共有させていただきたいんですけれども、あのまずはですね、2021年10月、えー、Python はもう 3.10 になろうかという、なったんですかね、ところですけれども、あの最新版が 3.7 なんですね。もともと我々 3.8 を使って開発したので、ちょっと使えなくなったシンタックスをダウングレードするみたいな対応を入れました。 まあ、ここは実はそんなに困ってないんですね。あとですね、これが一番結構、えー、困ったんですけれども、あの使えないライブラリが、ね、結構あるんですねあの。特に CPython と一緒にコンパイルする必要があるタグのやつ、まあ、ORJSON とか、えーと、データドップ APM も使えないし、p a エ s API p r o v i d e も使えなくなっちゃうってう感じですね。これ結構辛くって、まあ、対処としてはその、基本的にその ORJSON みたいなパフォーマンスの目的で入れてるやつは、まあ、大体ライブラリを探す。であるいはその、 ブラックみたいなやつっても結構ないと開発できないみたいな感じなので、ここはですね、あの開発環境と本番環境でその処理系を分けるっていう対応を入れてます。ドッカーファイルなんですけども、こんな感じでその、開発環境は cpython の方うで、まあ、ライブラリが使える環境を作っておいてであの、本番環境は pypy に載せ替えて動かすみたいなことをやってるんですね。 マルチステージビルドとかでね、重複減らせるとかったんですけど、あのまあ、ピクノインストールカーもなんかもう全部あの違うやつでやらなきゃいけなかったんで、まあ、今はもうあの完全にコピペで2台のドカファイルを2つ作って運用してますと。あと、あの環境の差で、C Python では動くので、PyPy では動かない本番でしましたみたいなあの、すごい嫌じゃないですか。<笑>なんであので、デプロイをする前にあの本番用のイメージでいついテストを流して、まあ、最低限動くよねっていう確認してからあの本番に出してますっていう感じですね。 あとこれね、はい、えっと、ちょっと GC が、あの、ガベジージコレクションがちょっと違うっていう特徴が、あの、PyPy パイパイにはありまして、あの、CPython のガベジージコレクター多分、えっと、参照化運だとマークスイープを組み合わせたようなやつ、まあ、噂に聞いたんですけど、あんまり詳しくはないんですけども、あの、PyPy パイパイは、あの、インクミニマークっていう、あの、まあ、インクリメンタル GC の一種を採用しとるぞと。 で こ, のこの GC がどんなものかっていう細かい話はちょっと置いといて、あのまあ、僕も詳しくはないんで<笑>あの、いくつか必要なオプションがです、ね、ありまして、これを漏らして、まあ、かつ実装の行きが悪かったりすると、OM キラーがやってきて、バーンと押されるみたいな話ですね。えー、と対処としては、もうあ、えー、オプションをちゃんと指定しておいてあげましょうっていう話で、PyPyGCMax パイパイという環境変数がありますと、これ安全弁なんでちゃんと書いておきましょうと。 えっと、わかる分、キープの制限なんで、ワーカーの分メモリがいるかなと思ってまして、なんでワーカーの数かけ、PyPyGCMAX パイパイの量は、えっと、まあ、インスタンスなり、あのポッドなりで確保できるようにしておいてあげる必要があるかなというふうに思ってます。はい。はい。えー、これですね、最後なんですけれども、えー、ちょっとですね、メモリーリークなんじゃないかな、これっていうような挙動を見てまして、その、 負荷をバーンとかけてあげるとあのエコサーバーでもですねメモリモリモリでこうメモリがですね成長していって、まあ、OM キラーがやってきてバーン死ぬというようなことがありまして、まあ、これ調べるの結構苦労したんですけどエンジン X をですねリバースプロキシーの目的であのアプリクシーン前に置いてたんですけどこいつをですね外しちゃうとこの現象が出ないぞということが分かってですねもうちょっと調べてみるとあのキープアライブがどうやら NGINX の設定を見捨てて、キーパーライブは効いてなかったぞということが分かりまして、あのキーパーライブをするようにするとあの、この現象が回避できたという話です。でこのまあ、回避できたんで、もうちょっと調査やめてしまったんですけども、あのどこから来っるようになってあんまりめしてないんですが、えっと、おそらく FastAPI というよりは、あのコネクション前の多分ん指コンのあたりであの相性が悪いんじゃないかなというふうに思っとるんですが、まあ、あの詳しくは調べてないです。まあ、ちょっと暇ができたら調べてみようかなというふうに思ってますという感じ。 はいえー、というわけで、ですねあの、まあ、これ以外にもちょっといろいろ試してきたんですけども、まあ、少々そのボトルネックを潰していくことで、まあ、最初、まあ、50rps ぐらいしかさばけなかったやつが、スループットは5倍ぐらいにできましたし、レイテンシーは10倍ぐらい、まあ、改善して、まあ、これはスループットを5倍にしたということはです、ねあの、インスタンスの数が5分の1で済むということで<笑>ありますので、めでたし、めでたし、お給料を上げてほしいなみたいな話です。<笑> <笑>はいえー、ちょっとだいぶ駆け足になったんですけれども、えー、まとめとしては、えー、今日はですね負荷テストをどうやってやるか、まあ、特に Python の環境でその不テストをどうやってどういうふうにプロファイリングをするかっていう話で、まあ、目標を決めて計測しましょうっていう話と、えー、ちょっとお役立ちするんじゃないかなというツールたちを紹介させていただきましたと、まあ、課題が Io バウンド CPU バウンド、まあ、集計変えるっていういろいろあったんですけども、まあ、これをどうやって我々が対処してきたかっていうお話をさせていただきました。 なんかこの中の一つでもですねあの皆様のプロダクトを救う話題があれば幸せに思います。というわけで、はい、ハイパフォーマンスなパス API ライフを楽しみましょう。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。今あの、<笑>ディスコード上にもいろいろ拍手が届いております が, がとます、えーっと、まだお時間ありますので、はい、質問があればぜひ。<笑> 質問があれば、ぜひディスコード上 で, です、ね、あの質問の投稿をお願いします。質問 の, あの冒頭にです、ね、質問コロンつけていただくと拾いやすくなりますので、まあ、そういった形で気軽に質問投げていただければなと思います。一、まあ、つ目、きましたのでちょっと紹介しますね。辰典斎藤さん、はいはいはい。実際のインスタンスってどのくらいの大きさですか、はいはいはい、これはですね、あのあのちょっと訳、ね、がありまして。あの 僕たちがどれくらいリクエストを受け取るかということの正確な数字をお、ね、教, 教えすることができなくてですね、あ, のあまり正確なところはちょっと申し訳ありませんですけども、クバネテスであの動いておりまして、クバネテスのポットのサイズ自体は、えっと、今は4000ミリとかにしているのかな、なので、まあ、4コア分みたいな感じのものを、まあ、横にばーって並べて、えー、使っておりますという感じです。ありがとうございます。 他に質質問問がががああればぜぜひひ投稿おお願いいいいいいいいしししまままますすすすす込んんでででるる人がたくさんいますねありがとうございますぜひ<笑>分かる範囲えは次はは素晴らローカルで動かすときは、えー、っと同じローカルマシーンからドッカーを立てて動かしていましたと。 で負荷環境を立てるときはあの、ロカストってあのクラスターを作る機能があって、ワーカー濃度を増やせるんですね。まあ、なので、クバネですにボーンと載せちゃって、そこから測ってましたと。でただし、測るときはあの、イングレスを経由して、ちゃんとネットワークの上から下までを測るように、えっと、していましたっていう感じですね。お題になってますでしょうか。ありがとうございます。Mac だとねあの、あんまりたくさん負荷がかけられない 他に質問とかがあれば投稿お願いしますあとですね、このあのセッションの後もですね、アスクザスピーカーのチャンネルにてですね、あのいろいろと質疑応答の場を 作, 作れればなと思ってます。ぜひぜひお願いします。はい、はい、あ来ました、ね。ああ、はい。えー、っと、素晴らしい質問ですね。ありがとうございます。実際、えー、っとパフォーマンスやばいねっていう、あ、あれですね、p イソンじゃない言語に変えてパフォーマンスを上げるかっていう話なんですけれども、実際その、 パイソンで書いたやつをその継続するかどうかっていう議論はあって、まあ、我々 JBM が得意なので、JBM にやつに載せ替えるかみたいな話題もあったんですよね。でまあ、そのじゃあ、とりあえず、Python どこまでいけるのかやってみようかっていう話になって、あの1ヶ月ぐらいちょっとかけて改善をやってみたら、Python でもはあのいけそうなっていうパフォーマンスを確保できたので、今のところ Python の資産を使ってるっていう感じですね。はい 大になってるあのもちろんそのパイソンジャイル言語に載せ替えてっていうとあの議論ははいあると思いますありがとうございますはいっあに質問体操<笑>をしばき倒すというか、ね、<笑>そうですあよね<笑>やっぱりファスター以外すごくあの開発生産性やっぱすごく高いと思いますねあのオープン api のドキュメントも勝手に作ってくれたりしますし書きやすいですしはい ありがとうございます。おおですね。まだ書き込まれてる方もいらっしゃいますが、ちょっとあ来ましたね。はい。サイソン、サイソンはですね、どうかな。その大きさモジュールの大きさによると思います。先ほどお 見, お見せしたコードが実際にまあ動いとるやつだったりするんですけども、あれぐらいの規模だったらまあそんなに。 まあそこだけ書くだけなのであの、そうでもないんじゃないかなっていう気がします、まああの。データクラスを構造体に変換しなきゃいけなかったり、結構まあその面倒くさごとはあるはあるのであの、量が増えればそれだけ大変っていう感じなんじゃないかなという気はします。はい。ありがとうございます。じゃ最後ですかね、マスター、まあ、さんっていう方、はい、WA さんからの質問で、えー、個数ですね。はい。一連の感じで、ね、どれぐらい個数が必要でしょうか。えーっと基本的に 1か月か1か月半ぐらいでこれらを全部やったと思うので、まあ、1人と、あとそうですね、あのパイソン o n 強強な先輩がおりまして、パイソン強強な先輩があのサイソンとかのナンパインのところをすごく助けてくれたので、まあ、2, 2人エンジニアが、えっと、1か月ぐらい稼働したかとか、そんな感じですかね、多分見積もりは、まあ、1か月ぐらいで終われると嬉しいねっていう。その どれぐらい高数があっていうよりはあの、期間で決めてたんで、1ヶ月ぐらいやってダメだったら、もう世界を、みたいな話だったので、まあ、間に合って、えっと、性能目標も達成できて、ハッピーだったみたいな感じですかね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、そろそろお時間になりましたので、このセッションは終了となります。と続きはですね、ディスコード上の Ask the Speaker のチャンネルにですね、須、えー、山さんもご移動いただいてあの、引き続き質疑応答等を続けていただければと思います。 では、えっ、ー、と、発表ありがとうございました。えっと、参加者の方はディスコード上で発表者に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。はい、はいえっと、お知らせですが、えっと、スポンサーによるスペシャルブースも、えっと、この後開催されてますので、そちらもぜひ訪れていただければと思います。 また、えーと、チケットを購入した上で参加いただいている参加者の皆様はスポンサー、スペシャルブースのスタンプラリーにも参加いただけます。合言葉を集めるんですが、すべて集めるという必要はありませんので、気軽に参加いただけます。では、えー、と引き続きパイコン j p をお楽しみいただければと思います。ありがとうございました。